ははい、いいおはようございうござざまますすラスカルで今日はねちょっと皆さんに感謝とご報告がありまして動画を撮らさせていただいておりますというのもですね登録者数が60万人を突破いたしまして本当にありがとうございます、まあ、今までね何万人何十万人とこうう区切りではねなかなかこういう動画をあげれなかったので今回はね皆様の方に 感謝をお伝えしたいと思ってこのような動画を撮らさせていただいておりますいやー60万人ですよいやすごいよね<笑>まあ一応ね毎日見てる数字でも本当にその60万人の方にご挨拶してるわけではないのでちょっとね実感がわかない部分もあるんですけどやっぱ、ね、毎日数字を見るたびにありがたいなとその一言に尽きる感謝の思いでございますこれからもね、まあ、60万人という数字に 怠けたりせずに、ちょっとね、僕自身もしっかりと努力をして、これからもね、楽しい動画にしていければと思っております。はい、感謝の部分、とても大きいんですけど、これを機にね、ちょっと一つご報告ということで、今までね、ちょっとあの秘密にしていたんですけれども、なんと、新井家の方にですね、第一子が読まれる予定となっております。 ね、この動画が3月の24日に撮ってるんですけれどもうちのね出産予定日が4月の23日ちょうどね1ヶ月を切りましてこのタイミングで60万人という記念すべき数字に達成したのでご報告させていただきますなんでねちょっと最近コメント欄でも言われてたあの家動画がちょっと少ないよって言われてることがあったんですけどそ出産予定も近くなって嫁さんの仕事がね産休に入って。 家にいる機会が多くなったので、まあ、ちょっとね、迷惑かけないように家取りを控えておりました。で、またね、それに伴って、産後がね、ちょっとまあ、うちもいろいろと動画に映してるんで、皆さんも分かってると思うんですけど、まあまあ狭いんですよ。<笑>なんでね、ちょっとあの引っ越しを考えてまして、結構ね、コメント欄では、あの古い感じのキッチンがとてもいいといろいろね、あのいいコメントを頂 い, た, だいてたんですけど、 それに伴ってちょっと大きい家に引っ越す予定となっているのでこのねキッチンとはそろそろおさらばになるかと思います。まあといってもあの家取りのストックがねまあ、ちょっといろいろ45本ぐらいあるからすぐに引っ越したからといって動画の中での、まあ、お部屋の風景とかが変わるわけではないんですけど引っ越しがまあうまくいけば6月4月頃には 動画の中でのまあ、家のね風景とかもちょこちょこ変わってくるかなと思っております。まあ、家動画も今まで通り、皆さん楽しんでいただきたいと思っておりますし、もちろん家だけじゃなくてね。あのお店の方も楽しんでいただければと思います。ちょっと、ね、話がまとまんないんだけど、<笑>なんかこういう報告が恥ずかしくてさ。家撮りとかする際には嫁さんは出てきてないんですけど。 産後には、まあ、の声とかね、まあ、もしかしたら子供のもちろん泣き声とかも入っちゃうかもしれないんですけど、そのあたりはね、一緒にお父さんお母さんになったような気持ちで楽しんでいただければと思います。はい。これからも、えー、より一層ですね、お仕事として頑張っていけるように、全勝する次第でございます。という、まあ、ラスカルからのね、決意と意識表明ということで、今回の動画を締めさせていただきたいと思います。以上。 スカルカラでしたじゃあね。